小福やグループ金正会錦北連科の皆様のご登場ですそれでは皆様のご紹介をさせていただきます茨城県舐形市と千葉県多古町を拠点に活動しております金正会錦北連科です昨年から小福やグループとしても活動しています 一曲目のタイトルは、青森の花。それでは、祥福屋グループ金賞会、錦区国連会の皆様、お願いいたします。さあ、こんにちは。えー、今日は、1、2、3、4、5、6、頑張ります、この一言です。<笑> はい、今日以上とかあのー、ちょっといろいろ関わってしまって、森リに来れなかったので楽しみに来てまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではお客様に改めまして、お客様に、は 「踊る姿がよく映える」「虫とひどったお兄さん」 ありがとうございます。